キラーはナースだね早速心音近いなーメグもここにいたんだねやっぱりバレるのは武器。 追ってこない見失ってくれたみたい。あ、とーテも光ってる、きっと破滅だ。よしじゅか、こっち飛んでくるかなあ、黒、治療お願いします。ありがとう。 かか、様子見ながら助けに行こうあれ僕バレたはずだけど追ってこないな。近くに戻ったのかなだったらなおさら猶予持ってる僕が助けてあげなきゃ。 半分行く前に間に合うね戻ってきたけど僕が逃げたら半分切っちゃうから猶予でなんとか逃げ出してくれ、うん、僕が壁になるから走れー、うん、ジェス頑張れー ジェフダメだったかーでも地下からは離れられたから次の救助で安全に助けてあげたいね毎度お世話になります世話のかかるクエンチンだわこれはバベチリ持ってるね このタイミングの救助は神また戻ったねえシェフも治療終わって無事だねよかった 僕が負傷してるから、直そうと来てくれてそうかなスミス治療しに来たぞ。わざわざありがとう。スミスちょっとこっちあれなんで治療終わってるのワンタッチだったから、まだだと思ったんだね。ありがとう。 ただし僕が助けに行こうお先にメグが助けに来てくれてたみたいえナース天秤ン持ってたの 発電機回ってたのバレてるね。メグゴメン後で助けに来るね。 ナース戻ってたから、天秤発動しなかったんだな。これのワンあったらやばいね。まず先にゲートを開けよう。 おー、アドレナリン持ってるの熱いジェフがゲート開けてくれそうだから。 メグを探しに行こういたああ間に合わなかったメグごめんよー。メグとも繋がってれば助けられたのに黒こっちだよ ドバンしてるナース、わらわら。シェフが一部始終をこっそり見てて笑う。